今回は下腹が気になる人におすすめな蛙足で寝るだけで下腹に簡単に効かす腹筋方法が分かってきます今回たったの20秒です初級中級上級と3種目紹介していきますのでレベルに合ったものをやってくださいそして今回タオルを使いますのである方は用意しておいてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、下腹に簡単に効かす腹筋方法を紹介します。たったの20秒ですが、レベルに応じて3つ紹介しますので、動画を見ながら一緒にやってください。そして今回タオルを使うことによって腹筋を効かせられているかどうかというのが分かってきます。タオルがもしなくても手を使うことで確認できるんですが、できればタオルがあった方がしっかりお腹に効かせられているかどうかというのが確認できます。用意ください。で、今回は寝たままで簡単に下腹に効く方法なんですが、 腰が丸めれてないと腹筋実は効かないんです腹筋じゃなくてどこに効くの腰に効くんですね腹筋運動なのに腰に効く悲しいですよね腹筋に効かしたいですよね動画を見ながら一緒にやってくださいそれでは紹介します、はい、今回寝たままする腹筋なんですが腰にタオルを敷いてみてくださいない方はそのまま寝てくださいこの寝た状態で今タオルが動くよって方は 腰が反れていていい腹筋ににに効きにくい状態にあり ま, すまずこの動くタオルを腰を丸めて動かないようにできないとお腹に力が入りませんなので今寝てるだけなんですが腰を丸めているのでお腹に少し力が入ってますなのでタオルが引っ張っても抜けませんお腹の力を抜くと抜けますなのでまず起きる腹筋も足を動かす腹筋も タオルが抜けないようにしておかないとお腹に効きません。これが腰が反れて足を動かすとお腹が伸びている状態なのであんまり腹筋に効かない。クランチも一緒です。腰を床つけてタオルが抜けないようにした状態から動く。ですがこれが腰が反れて抜けてしまうと隙間ができているのであんまり腹筋に効かないんです。 今タオルがスポスポ抜けたよって方はまず今から10秒間腰を丸める練習をしてからエクササイズに移りましょうまず四つん這いになりますでお尻を締める腰を丸めやすくするためにちょっと膝を開いてくださいこの状態で腰を丸めるんですが肩甲骨が持ち上がってしまって腰が丸くなるとあんまり腰が丸くなってません腰より肩甲骨が丸まってますなので肩甲骨をまず寄せる感じで押します 上げずに落とすこのままお尻をキュッキュッとお尻を10秒間締める緩めるを繰り返します行きましょうスタート肩甲骨を落として背中が上がらないようにはい OK です今ので少し腰を丸めるお腹を締める感覚が分かったと思います今の感覚を覚えたまま下腹腹筋をやっていきます はい、たったの20秒を3種目続けていきます引き続きタオルは腰に敷いておきましょうまずは腰を丸めてタオルが抜けない状況を作ってくださいタオルがない方は手を入れて手が入らない状態を作ってくださいこのまま寝たままで帰り足を作ってあんまりももがまっすぐならないようにちょっと斜めにももを持っていって20秒キープですたまにタオルを引っ張ってくださいそれではいきます スタート腰が抜けないように腰つけたままですこのままキープできれば息はふーとと丸く吐いてくださいちゃんとタオルが抜けないようにできてますかあ っ, っても抜けないようにオッケーです中級編は体を少し起こして足の状態は一緒です腰をつけて タオルが抜けないようにキープですいきますスタートこのキープ頭疲れる方は持ってもいいですタオルが抜けないようにしておいてくださいこれでも結構効きますよねちゃんと腰がねついてれば効くんですよしオッケふーラスト上級編は 足をさらに前に出します足はこんな感じです耐え出しかかとひっつけておきます初級中級よりも足を前に出して上体をもうちょっと起こしますこれでキープ腰床つけてそれではいきますスタート結構上体を起こしてください腰だけ床についてる感じお尻も少し浮いてる感じですこれでタオル引っ張っても抜けないように もう少しですうわーきついあーあーお疲れ様でででししたたたどううかかかかこのタオルを使うと分かりやすすくなかったですかいつも腰を丸めずに腹筋してたなーった方とかねいると思いますそういった方はよかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください今回しっかり腰をつけてねこれタオルをしっかり動かないように確認しながら寝たまま下腹に効かすフロークデッドバグでした 初級、中級、上級。1番、2番、3番って感じで、数字だけでもいいので、レベルを教えてください。そのレベルのね、多かった方向けにね、これからも動画を配信していきますので、ぜひ参考として教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、そちらの方もフォローして確認してください。今回もご視聴ありがとうございました。